水彩絵の具を使って壁面に飾る大きな背景を描いてみましたまずハケで水を塗りますそして水溶きした青い絵の具をその上から塗りますティッシュやキッチンペーパーで押さえて雲にしたいところの青い絵の具を取ります紙が 吸 水, 水でずらさず青い絵の具を塗ってすぐに吸い取ればよかったかもしれません山や平地は緑を薄めた絵の具で描いていきました木や森は筆を立ててちょんちょんと押さえるようにして描きました。 この背景の上に屋根瓦を貼ったり鯉のぼりや勝負の花を貼ったりして5月の壁面飾りにしました背景はそのまま扱い上に貼るもので季節感を出してもいいです